はい。皆さん、こんにちは。はい。えー、N4 のね、練習問題。文法26番。はい。始めます。はい。えー、小さくしますか、ね。はい。1番。はい。え、彼女がそんなことを言いましたかうん。彼女は知らないはずですが。はい。えー、ですね。2番ですね。はい。何々はず。 ね。はずだ。ね。何か理由があります。ね。えっ、ー、と、彼女にはまだ話していません。だから彼女は知らない。ね。そう思っています。ね。その時知らないはずです。ね。とか、例えば昨日話しました。話して、話しましたから彼女は知っています。そう思います。その時はね。あ、彼女は知っているはずです。うん。 ね、そう言いますね。はい。とか、ね、例えば、うん、なんでしょうね。えー、例えば、昨日聞きました。あの人は、ね、今日から、えー、日本に行きます。聞きました。ね、そしたら、ねえー、もう家にはいませんよね。そしたら、えー、あの人は今は家にいないはずです。ね、いないと、ね、100% いません。だって、昨日、 日本に行くと聞きましたからね、ねいないはずです、ねえーえー。何か理由があって100、100% そうだと思うときは、ね、はずです。を使います、ねうんえー。あの人は日本語が上手なはずです。ね、例えば、日本に10年住んでいました、ね。だったら日本語が上手なはずです。ね、そのように使います、はい。じゃあ次行きましょう。はい、2番。はい 料理の材料は全部用意しておいてください。ね。はい、3番です。はい。ね、料理の材料。ね野菜とか肉とかね、えー、塩とかね。ね、うん、全部用意しておく。ね何々ておくですよね、えー。しておい、しておく何かのために準備をするんですね。うん ね、だから準備して、準備するんですね。準備しておいてください。ね、用意しておいてくださいということです。ね、うん。ね、例えば、ね、じゃあ旅行に行きます。旅行に行く前には、ね、例えば海外旅行。外国に行くときはね、パスポート。パスポートをカバンに入れますよね。入れておきます。とか、ね、えー 例えば、ホテル。ホテルを予約しますよね。ホテルを予約しておきます。ね、予約して お, おきます。とか ね, ね。あと何しますかね。あの、アイドブック。ね、本、うんね。旅行の本を買っておきます。ね、そうですね。買っておく。ね、何か、ね、準備をするときにしておく。ね、だからこれも、 ね、用意しておいてください、ね。準備をするんですね。はい。変はい。じゃあ次行きましょう。はい。3番。はい。えー、ビールを飲みながら昔の音楽を聴くのが好きですね。はい。3番。2番ですね。はい。まあ、好きの前は、ね、まあ、 基本的にががきますね。が好きです。あなたが好きです。音楽が好きです。ねえー、勉強が好きです。うんえー、と時々ね、を, を使うこともあります、ねあ。あなたを好きです。という時もありますけど、ねえー、とここは、えー、何ですか音楽を聴くのがありますね。聞くのが。この時はね、聞くのを好きですということは、 ない、あまりないですね。えー、聞くこと。うんね、この時は、聞くのが好きです。ね、私はあ、寝るのが好きです。山に行くのが好きです、ね。その時はがを使うことのが普通です。はい、4番、はいえー。時間はありますから、そんなに 急がなくてもいいですよ。ね。急ぐ必要がありません。ね。うん。何々なくてもいい。ね。えー、しな、ね。ね。時間がありますから、急ぐ必要はないです。ね。はい。えー、例えば今日は日曜日です。日曜日ですから、学校へ、何、ね、て言いますか学校へ、 行かなくてもいいですとかね、えー、今日は休みですから、勉強しなくても、ね、勉強しなくてもいいですとかね、はい、はいね、その時に使います。はい、じゃあ最後、うん、5番、はい、鈴木さんは、はい、3番ね、はいえー、立ったまま。 眠ることができるそうです。ね。何々まま。ね、そのままとか言いますよね。うん、えー。立ったまま眠るっていうのは、うん。ね。立った状態で、うん。立っている、うん。立ってそのまま、ね。寝ることができる。そんな人いますかね。うん。はい。他にも、例えば何ですかね。うん。テレビを、 寝たまま、寝ました。とかね。テレビを、普通寝る前はテレビを消しますよね。うん。でも、つけたそのまま、ね。その状態でね、ね、えー。テレビを消さないで、ね。その、つけた状態、つけたままで寝ました。とかね。えー、あと何でしょう。うん。ん。まあ、テレビだけじゃないですね。ストーブ、ストーブをつけたまま、 外に出てしまいました。ああ、これは大変です。ね。とか、ね。えー、そんな時に使います。立ったまま、ね、立って、その、立っているその状態で寝 る, 寝ることができる。いや、すごいですね。そんなことできるんでしょうか。はい。じゃあ、今日はここまでですね。はい。じゃあ、皆さんお疲れ様でした。